本番いきまーすよーいカメラ OK 音 OK 役者 OK よーいスタートはいどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督ですはい今回はですね「Fate 究極の生徒ドン」何この劇場アニメ心の底から劇場で見たかった今回ですね 劇場版 Fate Stay Night ヘブンズフィール1プレジャーフラワーこちらを鑑賞させていただきました、えー、この作品はですね2020年にですね出したアニメイト福袋開封動画の中で5つ選んでその作品を全部見てレビューするという企画の1本となっておりますで今回ですね、えー、こちらフェイトステイナイトというものですね出ましたのでいましたはいというわけでですね 今回の福袋動画は、まあ、サムネイルを見てる方はもう分かる通り、えー、アニメイトですね。普通にただ開封して、これ出てきましたっていうのは面白くないので、ここに出てきたアニメの作品を、えー、2020年、年内に、必ず全部見るという。で、あ、フェイト、フェイト、フェイト見てないけども、名前は知ってます、あ。フェイトは見たいね。劇場版フェイトか。あ、これは見やすいかもしれない。出したんですけども、えー、現在12月に撮影しております。えもっと早く出せよと言いたいところなんですけども、いや、本当に良かったです。 早速ですねこちらを紹介していきたいと思いますはいこちらの作品はですね2017年に劇場公開された約120分の映画となっておりますえちなみにですね今現在なんですがこの作品の前にですね同じ福袋動画で出てきましたフェイトをですね2本見ておりますそんな状態で劇場版の第1本目ですねえ原作の位置づけがですねえ原作ゲームは聖杯戦争と呼ばれる 魔女ずしの儀式に巻き込まれた主人公と彼と共に行動し、次第に恋愛関係になっていく3人のヒロインによる物語で、3つのルートから構成されております。はい、でこのゲームなんですがえ、プレイ可能な順番から決められており、え順番にフェイトルート、アンリミテッドブラックウォークス、そして今回のヘブンズフィールというですねルートがありまして、今回この最後のルートを劇場アニメ化したものが。 本作となっております、はい、でストーリーなんですが、えー、少年は少女を守りたいそう思った松津市と英霊がはいストーリーが長いのでちょっと省略いたします、はい、ではです、ね、ここからはです、ねえー、個人的に作品を見て思ったことをレディーをですねさせ て, ていただきたいと思います、はい、でまずです、ね、見ましたところ まず初めに感じたのはもう本編スタートしたえ導入部分から常に何かが起きそうな感じきツーとまだ行いかないんですけどなんか不安感が漂うシチュエーションがもう広がってんですよえそういったところですごい心がていうかもう引き込まれる感じがありましたえこの演出はなかなかすごいと思います なんていうか不安感でえ次どうなるのみたいなえどうどうどうみたいな感じで引き込んでくる新しい感覚で見させていただきましたはいそしてあとですね本作のまあヒロインヘブンズ・フィールはサクラルートと呼ばれておりましてこのクリアファイルの、えー、こちらですねサクラというキャラクターがかなりキーポイントになっております ざっくり言うともうけなげな妹的な感じです主人公と同じ学校に通う同級生がいるんですけども同級生の妹なんですよ主人公はですね弓道部で怪我しちゃうんですよ怪我したところで同級生の同じく弓道部の妹さくらがですね看病しますと来るんですよまあ、このね同級生の男もですねまあ、めちゃくちゃ嫌なやつなんですよね妹をなんかがいじめたりしてるんですよね 声聞いたらわかるんですけど、ザ・妹系なんだけど、なんか逆になんかゾッとする感じ、怖さっていうのをすごい感じました。で、現在監督はですね、このヘブンズフィールドの第1章、他のフェイト・ステイ・ナイトを見ていないので、この後、桜がどうなるのか全くわからないんですけども、桜はその主人公のことを先輩っていうんですけども、先輩、先輩は、なんだかも喋り方が怖いんだよね。先輩は私が 悪いことをしていたら、なんかみたいな感じでいや 似, てい似てないんですけども、学校にこんな喋り方いたらもう、そういうグループからもボコられる感じなんですよね。はい。劇中でもなんか隠し事をしてる感じで描かれてるんですよ。まあ、多分、2章、3章で多分、やばい、やばいことになるかと思うんですけども、まあ、第一章はですね、まあ、それをなんか、抑え、抑え込まれて、なんかあるな、なんかあるぞみたいな感じで描かれてるので、最終的にそのらがどういったキャラクターかわからないけども、とにかくなんか、ゾッとするような、なんか、やばいオーラが漂っています。それは 主人公大丈夫かそこ行って大丈夫かみたいなそういうなんかゾッとしたものあるけどもなんか幸せになってほしいなっていう感もあるんですけどもフェイトなんですよね残念ながらこれはフェイトシリーズなんですよねまあフェイトシリーズはですねもう過去に、えー、と3本4本見てんですけどもハッピーエンドはなかなかないんですよもうなんかしらあるんですよはい屈線がねチラホラチラホラ出てきてんで、ね、もうすごい心奪われました はい、あと本作なんですけども、どうと性の落差がすごい、これ見てびっくりしましたね、まあ、最初に言った通りですね、不安感漂う日常シーンから一点アクションシーンの迫力といったらすごい、全部のシーンじゃないんですけども、めちゃくちゃヌメヌメ動くシーンがあるんですけども、バスに乗って、やり、やりないのかな、こういう感じでなんかやってんですけども。 日常のシーンは淡々と、かつリアルに描かれております。2D アニメの限界突破っていうですね、バーンと出てもいいぐらい、このシーンだけを見るために見ても、絶対に損はないと思います。とにかくすごい。おそらく、とてつもない時間と労力がかけられたシーンとなっております。はい。で、あとですね、この作品なんですが、やはりそのフェイトシリーズですね、えー、ヘブンズ、これとこれですね。えー、でも 大体そのルートが違うだけなので、まあ、展開はかなり変わってきているのですがルートが違うので3はですねその主人公と英霊サーバントがですね契約するまでの流れとかはもう全部走られております初めてフェイトを見るときにこれを見ちゃったらあれ飛んだみたいな監督自身もあれやっぱ寝落ちしたいやそんなわけないかみたいな置いてかれたぞみたいな感じはありましたまあ、ですが、まあ、そういったこのシリーズを見てなくても監督自身は普通に楽しめましたでもですね ちゃんとしっかりストーリーを見たいって方は先にですねどちらかを見てある程度その契約の流れとかを見た上でこの3作を見るのがルート3を見るのが とてもおすすめかと思いますはいというわけでですね今回はこちらのですね「フェイトステ a y ナイトヘブンズフィールというアニメを劇場版をですね見ましたいやとにかくすごかったですねちなみになんですけども2はもう劇場公開されてもう DVD 化されておりまして3がですねなんと2020年の8月に公開していたということ で, ですねもう終わっちゃってんですよくっそー見たかったもっと早くこの作品見ていれば2を見て3を劇場で 劇場で見たたかったいや今めっちゃ後悔してますねだってこの1話でこの衝撃このクオリティもう2話はまたさらに絶対ヤバいでしょで3話も完結編でしょもう絶対ヤバいでしょというわけでですねなんだよなんだよやめろやめろやめ ろ, やめろよ というわけで、劇場版フェイトですね。まあ、とりあえずですね、この2がですね、見れるので、近日ですね、ちょっと見たいと思います。はい、というわけでですね、このチャンネルではですね、今回のような映画レビュー、アニメレビューだったり、劇場映画だったり、商品レビューを主に出しております。自分がですね、とても響いた作品、そしておすすめしたい作品のみを厳選してお届けしておりますので、もし興味がありましたら、チャンネル登録をして、ぜひ他の動画も見ていただければなと思っております。